ST の i ンテリジェントパワーデバイスは、車載機器による中電力から大電力負荷の制御や保護、診断を可能にします。インテリジェントパワーデバイスは、電源と負荷の間のスイッチとして使用され、インテリア、エクステリアの車載用照明、シート調整、ドアロック、パワーウィンドウ用 DC モーター、抵抗ヒーターなど、現在製品の多くは、 車載用ボディ制御アプリケーションに使用されており、今や車載分野における幅広い高電流アプリケーションの新基準になりつつあります。また、消費電力、チップ数、ピン数を低減するソリューションにより、多くの電気機械式ソリューションを置き換えることで、自動車の電動化とデジタル化の実現に貢献しています。ここでは、最新テクノロジーである M09 シリーズ製品を使用したボディコントロールモジュールのデモとなっています。インテリジェントパワーデバイスが搭載されたボードは、ファミリー全体でピン配列に互換性があり、また同じモジュールの複数のバージョンに対応する際の柔軟性と拡張性が確保されており、効率化、小型化がもたらされております。制御のための構成は、弊社のマイクロコントローラー、 コーラス、マイクロコントローラーとの通信に使用される SPI32 系統の負荷2系統の異なる電源ライン6チャンネルおよび4チャンネルの計7個のインテリジェントパワーデバイスからなりますボディコントロールモジュール制御のデモを次に示しますこちらのデモは STMicroelectronics の最新の IPDM09 シリーズ製品7個で 車両中全般の32系統のライティングを駆動する例を示していますフロントのハイビームロービームターンインジケーターデータイムランニングライトおよびギアのリバースライトターンインジケーターフォグライトストップライトライセンスプレートライトなどです実際の主要なお客様のボディコントロールモジュールにおけるパーティショニングに基づいた例となっております この最新の M09 シリーズ製品の使用により、部品点数の削減、PCB のエリア削減、外付け差し点数の削減、マイクロコントローラーの負荷の低減、マイクロコントローラーの IO リソースの低減も可能にします。